今回は、プランクを腹筋に3倍効かせる方法として紹介していきます。今回のプランクは、通常のプランクとは違って、プランクキャットバックというやり方になります。腹筋はどうしても起き上がるときに首が痛い。お腹が弱くて起き上がれない。だけどお腹をへこませたい。そういった方におすすめなプランク方法になります。たったの20秒です。動画を見ながら一緒にやってみてください。 はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回はですね、通常のプランクをお腹にしっかり効かせる裏技を紹介していきます。プランクって色々なものがあるんですけども、フォーム一つ、やり方一つによって、少ない時間でしっかりお腹をへこませることができます。お腹をへこませる腹筋のポイントとしては、息を止めない。長く息を吐いて腹横筋を使う。これがプランク中のポイントになります。これに加えて、プランクは、お尻が上がらないように、 お尻を締めた状態ででキープですそれがなかなかできないんだいまいちお尻を締める腰を丸める感覚がわかんないそういった方は今回のプランクキャットバックがおすすめです動画を見ながらたった20秒物足りないよって方のために3回やりますんでしっかり身につけてお腹の奥の方を効かせる意識でやってくださいそれでは紹介しますはいキャットバックというと四つん這いの状態で腰を丸めて緩めてっていうことを繰り返す動きになります これをプランク中に行うことでお腹に力がかかったままで腹筋を使います腰を丸める感じです普通の腹筋というと力を入れて抜いて繰り返しますよねですがプランクはお腹に力が入ったままでさらに力をクックッと入れますので腹筋よりも効果的にお腹の奥を使うことができます これに加えて、肘の位置を通常肩の下ですが、それよりも前に出すことで、さらに腹筋に効かすことができます。肘の位置はレベルに任せます。辛い方は肩の下。効かせたい方はひ肘を前に出して行ってください。これを20秒間行きましょう。しっかり腰をグ ッ, グッとお尻を締めてください。息は長く吐いてください。それでは行きます。 スタートこういう感じでおへそを自分の顔に向ける感じです息長く吐きながらです2回か3回ぐらい息吐きながらケ、OK、ー。あ結構きついですねこれはあと2回です頑張ってみましょうそれではいきます あとしっかりねグッグッと腹筋の力がね弱ってくるとあんまりできなくなると思いますがああきついあしゃべる余裕がないクッうっグッうわーきっちえあともう1セットもう腹筋弱るとねこう お尻締める感覚がねできなくなりますねあだもう一回頑張りましょうそれでは行きますスタートこういう感じグッ息を止めないでしっかりお尻締めてあとちょっとグッグッア 疲れましたいや最後の方はねこういう腰を。 丸める意識がねだいぶできなくなってくると思いますそれはしっかり腹筋に効いてる証拠ですうまくできなくなってくるっていうことは筋肉が弱ってきているということなんでしっかり使えてる証拠ですいまいち腰振る感覚分かんなかったよって方はですね四つん這いの状態で初めにやったキャットバッグあんな感じで腰を丸める意識をまずやってみてくださいこれができてくるとプランクがすごく腹筋に効きやすくなりますんで息をしっかり長く吐くことによってさらに腹横筋に効かすことができてお腹が出にくくなってきますんでお腹出やすいよ